こんばんは。<笑>今ね、あのー、全国51カ所を回るツアーをやってるんですけれども、あの、チケットが発売してる地域がありますので、その説明をしようと思って、えっと、この動画を撮っております。こんばんは。ライブ終わりなので、ヘトヘトでやってますけど、すいません。<笑>えっと、俺のことを初めて知ってくれた人めっちゃ多いと思うからさ、多分チケットのこととか分からへんやろなと思って。 説明しますチケットが発売している地域はこちらです、まあ、冬公園と春公園があるんですけれども冬に回る公園がですね東京神奈川静岡岐阜京都兵庫熊本佐賀岡山広島春に回る公園がですね埼玉、浜松、宮城、三重、奈良、石川、川、愛媛、香川札幌覚えておいてくださいでチケットの値段が一般チケットが5900円で学割さんが3900円ですで学割というのは小中高大専門あと幼稚園も えー、っと、保育園も。さらにですね、ファンクラブ会員の方は500円引きになるんですけど、だから今、ファンクラブ、入り時ですよ。こうしてタイミング作ってますよ。ファンクラブも月額500円なんで、ライブ来る人はもしかしたら入った方が得なのかもしれない。ライブの内容なんですけども、ババン !90 分のライブになっておりまして、まあ別に予習してこんでも全然大丈夫なんですけど、タトゥーとか、ロミジュリとか、中毒とか聞いてきたら、まあ一回ずつ聞いてきたら絶対大丈夫ですね。まあでももし、聞いてこなかったとしても、俺に。 エスコートささせてください、ね、なんと今でもねもう累計初めてホワイトジャム見るよって方あの 60% 以上の方が初めて、えー、そういう部分になってますんで一人で行くしなとか初めて行くしなとか不安に思ってる人はもう絶対大丈夫です俺の方が緊張しております<笑>一緒にねホワイトジャムのライブを作っていってくれたら嬉しいです、まあ、こんな風にザーっと説明したんですけどもしまた分からへんことあったら俺に。 <笑>分からへんこともな い, いっぱいあるしなまた質問コーナーとかやろうかなと思ってるけどまた分からんことあったら聞いてな<笑><笑>おやすみ